申します今年のテーマは風神雷神神です雷風神の風でコロナを吹き飛ばして雷神の雷で皆様に衝撃を与えられるように踊り子一度一生懸命回していただきますので最後までどうぞよろしくお願いいたします。 Dois.